皆さん、こんにちは。今日は、トヨタの新型クラウンに搭載されています、こちらのインナーミラー、それからドライブレコーダー、こちらの紹介を今日はしようと思います。まあ、こちらを紹介する目的なんですけれども、MDR-Pro-1 というドライブレコーダーが出ているんですが、 こちらも純正採用されているドライブレコーダーになっているんですけれども、まあそれとの比較の観点で、まずはこちらのトヨタのクラウン、これがまあ一番今ベンチマークだと思いますので、どういった機能を備えていて、社外のドライブレコーダーとの機能の違いを検証していこうと思います。 でまずはこちらのインナーミラーの方の機能を見ていこうと思うんですけれども、まずは、まあ、こちらです。まあ、こうすると普通のミラーとして、かつ防弦ミラーとして見ることができて、こちらにするとインナーミラーとして使うことができるということになります。まあ、パッと見確認してみると、まあ、ボクシーにも付いているんですけど、それはインナーミラーのみなんですが、 インナーミラー自体はほぼ同じものと思ってよろしいかなと思います。で、ここに物理ボタンがついてるんで、この物理ボタンで、まあ、このように操作するんですけれども、まあ、こちら明るさ調整、それから前後調整、で左右の調整、傾き調整、から明るさ調整、で、これはオートで軌道調整ができるようになっていて、 でさらにこれは、防言のオンオフで夜間、後ろからヘッドライトで照らされたときに、まぶ、あ、しくないように、防言のオンオフ設定っていうのができるようになっているということになります。ミラーに関してはもう、これだけの機能になっていると、まあ、いうことになります。ここからが少し違うところで、このクラウンは、ナビ上でドライブレコーダーの機能が備わっておりますので、まあ、そちらを見ていこうと思うんですけれども、それがこちらになります。 こちら、車両のところの上から3番目、ドライブレコーダーを押していただくと、このような形でド ラ, イブがドライブレコーダーの画面が出てきます。で、このように左は手動で録画ができるボタンがついています。残り映像保存数が今18となっております。これも限りがあるということになっているようです。で、こちら、下に行きますと、録画映像という画面が出てきまして、 でこのように、常時録画、手動録画、イベント録画、駐車中の録画ということで、まあ、4つの項目が出てきますで。このように押していただくと、まあ、前方と後方と、まあ、サムネイル画面がこのような形で出てくるようになります。でこちらを押していただくと、これは再生しているときに使う画面なんですけれども、まあ、いった画質調整というのもついていると、まあ、いうことになります。 まず前方のこちらの解像度をご紹介すると 1920×1080p になっています。まあ、2K 相当ということで、まあ、通常のドライブレコーダーと基本的には変わらないスペックになっています。ただフレームレートが結構落ちています。10fps ということなのでかなり荒いフレームレートにはなっているということになります。で画質もこのシステム上の影響のようなんですけれども、まあ、この ディスプレイオーディオとの連携を図らなきゃいけないという事情もあるとは思うんですが、実際は 1920×958p になっているみたいなので、まあ、ニケールも少しこうサイズとしては落ちているということになるようです。でこちらの94軸の画面を開いてみると、まあ、こんな形で再生ができるようになりますで。ここを押していただくと、この画面で開いて、まあ、先ほど申し上げた通りの画質になっているということになります。でランバーープレートも まあ、ギリギリ見えるかなっていうレベルにはなっているかなと思いますが、やっぱりフレームレートが少しこう荒いかなという気はしますで。このようにロックかけることもできるし、まあ、削除することももちろんできるんですけれども、さらにこちら、これはスマートフォンか USB で保存するようになっているようなので、まあ、一度このディスプレイオーディオ上のこのハードの中に保存されると、まあ、いうことになっているので、メモリーとしては少しこう限りがあるということがありますので、そこが少し 物足りないところがあるかなという気がします。でこちら、常時録画自体は、録画時間は約100分ということになっているので、まあ、それ以上になっちゃうとまあ上書きされてしまうということになるようです。ここを押していただければ、次のファイルに映るようになります。後方の画質は 1920×1080p で、こちらもフル HD なんですけれども、実際は 1920×712p となっております。でフレームレート自体は、社外でも売っている ドラレコと同じで 30fps とまあいうことになっておりますので、フレームレートとしてはまあ申し分ないレベルなのかなと思います。で、こちらも試しに収録動画見てみようと思うんですけども、こういった形で表示されて、で、こうしますと拡大されると。で、ナンバープレートもしっかり映ってますし、で、これおそらく光がこの逆光になってると思うんですけれども、まあ、それでもしっかりと見えているので、 HDR 機能的なものがもしかしたらついているのかもしれないです。まあ、こんな形で常時録画が見れると、まあ、いうことになりますで。常時録画の収録動画、近場のトンネルなんですけれども、ちょっと暗いところでも撮ってきたので、そちらの方も見ていきたいと思います。まあ、暗視性能の、まあ、参考になればなと思いますで。まずはフロントカメラからなんですけれども、こちらになります。 暗視性能も思った以上に良くて、まあ、イメージセンサーとか何を使ってるかっていうのはちょっとよくわからないんですけれども、まあ、思った以上に暗視性能が高くて、まあ、フロントカメラの収録動画を見る限りで言うと、まあ、非常に明るいです。明るくて、まあまあ高画質で、で高精細になっていますで。暗いところから明るいところに出る ところにおいてもしっかりとこの HDR 機能というのが働いていてこう明るすぎて白飛びになるようなそういったこともなくてドライブレコーダーとしての性能としては非常に高いなと思いました、はい、ちょうどトンネル入るところになるんですけれどもまあ入り口付近、まあ、非常に明るくてこう白飛びとかも特にないですししっかりと露出も 調整してくれますただしトンネルの中間付近に来ると非常に真っ暗になってしまって、まあ、周りの認識もできないですしちょっと黒潰れが非常に気になるところかなという気がしますでさらにまたトンネルの今度出口付近に来るとまたこう明るさを取り戻すんですけれども、まあ、少し暗い状況にあると ちょっとこのつぶれが気になってくるのかなという気がしました。で今度、手動録画。手動録画というのは、まあ、先ほどご紹介した通りなんですけれども、保存速度としては今18ファイルということで、押していただければ1分間撮りたいシーンがまあ撮れるようになると、まあ、いうことですで。こう押していただくと、まあ、こんな感じで、まあ、こちらは今回まあ30秒ということになっているみたいなんですけれども、 このような形で撮れるようになっていると。で、今度は後ろ、後方なんですけれども、後方も30秒ということで撮れるようになっています。で、これはカメラ自体はセーフティーセンスのカメラをそのまま使っているようです。で、こちらは下を押していただくと、録画地点というのも確認できるとまいうことになっているようです。で、これが先ほど申し上げた通りで、自動録画の タップ画面ここを押してあげれば、手動録画ができるようになります。で、前後一緒に録画されるので、さっき18だったんですけれども、まあ、16になると、まあ、いうことになります。次にイベント録画なんですが、こちらになるんですけれども、これをお見せすると、でこのイベント録画なんですけれども、まあ、衝撃を受けたときですで。これすごくわかりやすくて、ここが衝撃を受けた時のイベント収録。 のハイライトのところなんですけれども、前後で10秒間ぐらいです、約。取れて、合計で20秒間。これ20秒です。で、また後ろの方でも10秒間取れるので、30秒ということになると思うんですけれども、こういった収録ができるということになります。先ほどは段差を乗り上げたときに、ここでセンサーが検知して、イベント録画が収録されたということになります。これもメモリーに 限りがあるみたいで、ま10件超えてしまうとやはり収録ができなくなってしまうということで古いものから上書きされてしまうようです。録画してもしっかりと表示ができるようになっているということになります。はい、で最後に駐車中の録画ということなんですけれども、まあ、こちらになるんですが今まだ収録できてないんで実際に収録していきたいと思うんですけれどもこのシャローカスタマイズというところでこうドライブレコーダーというのがあります。 でここのところでドライブレコーダーのこの設定というのができます。まあ、音声録音とかももちろんできますし、でこちらイベント検知感度というのもできます。まあ、これは通常のドライブレコーダーでもついている機能で。ゲストモードでの録画。これちょっとわからないんですけどもで、駐車監視時録画の衝撃感度ということで、まあ、この辺も しっかりと設定ができるようになっていますで。ちょっと好感度でこちらはやってみたいと思いますで。駐車中の録画通知というので、こういったのもちゃんとついています。こちらをちょっと試してみたいと思います。で、一度出ます。こう、射して、で、ロックしますで。1分間は衝撃を検出したとしても、 収録されないようになっています。まあ、それはこのドアの衝撃によって誤認識してしまうことをまあ防止するという機能がついています。はい、おそらくこれで衝撃が加わって検知していると思いますんで、はい、これでまた乗車しようという想定で扉を開けます。パワーボタンを押します。 これでドライブレコーダーが駐車中の衝撃を検知しました。映像を確認してくださいということで出てきます。でこちらになります。はい、そうしますと、このような形で、まあ、何回か衝撃を車内から加えたんですけれども、まあ、このような形で収録がされると。前方後方ともに収録がされると、まあ、いうことになります。でこれ自体は衝撃が 加わってからになってしまうんで、まあ、見ていただくとわかると思うんですけれども、このように衝撃が加わった後30秒ということになっているんで、まあ、先ほどのイベント検知とは少しこう違った収録の仕方になっていると、まあ、いうことになります。続いて後方ですけれども、後方に関しても衝撃検知をした後に30秒間収録がされると。 いうのがこちらの駐車監視システムになっていますでこれ自体は12時間まで収録がなされると、まあ、いうことになっていてそれ以降になりますと、まあ、切れてしまうということとあとは 12V を下回ってしまうと駐車監視ができないということで、まあ、その辺の設定ができないと、まあ、いうことになっています。と、はいうことで今回はこちらの新型クラウンに 搭載されておりますこちらのインナーミラー、それからこちらのドライブレコーダー、こちらの機能についてのご紹介をいたしました。今回こちらを使ってみて、やはり思ったのは、インナーミラーに関してはまあタッチ式ではないんですけれども、でも純正クオリティならではのこの見た目の外観であるとか、あとはこちらのインナーミラーとしてのこの画面の動き、リアの動画のフレームレートは 30fps なんですけれども、 この画面はおそらく 60fps ぐらいあるんじゃないかなと思うんですが、非常にスムーズな動きをしてくれるので、純正ならではのクオリティの高さというものはしっかりと持っているかなと思いました。かつ、暗いところを走っても、それなりにこう明るく表示してくれるということもありますので、社外のドライブレコーダーと比べると、もちろん機能としてモーテてるするところっていうのはあるんですけれども、純正のクオリティという意味においては非常に高一質になっていて、